皆さんはアトランティスという大陸の名前を知っていますか知っている人でも幻の大陸というオカルト話的に知っているのかなとは思いますがこれからするアトランティスのお話は主に前世鳥星人だった記憶を持つ現在地球人のテウさんから聞いたお話です。 魂に同じ記憶を持つ人はこの話が真実かどうかを知っていることでしょうプライバシー保護のため登場人物の使名、性別等は脚職しておりますことをご了承くださいひょんなことから出会った地球人のフミと元鳥星人のテウフミと仲良くなったテウは 前世はアトランティス大陸にいた宇宙人だったことをフミに打ち明けました地球人のフミと元ポリシェ人のテウですリアルは地球人だけど昔の姿で出てます衝撃の事実を知ったフミとテウとのやりとりが始まります かつて存在した幻の大陸アトランティス前回の第一話ではテウが「地球人は宇宙人たちが人工的に生み出した生命体」と衝撃の告白をしましたこれまでのお話でテウは「地球人は宇宙人のトカゲ星人たちが人工的に生み出した」。ししかし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 地球人を作った理由もこの宇宙の仕組みと深く関わっていると語りましたこれまでのお話でテウは地球人は宇宙人トカゲ星人たちが人工的に生み出したトカゲ星人は大昔にも一度地球人を作ろうとしたが失敗した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 トカゲ星の故郷は星のエネルギーを吸い出しすぎて滅んだその原因は数億年前から始まったと語りましたこれまでのお話でテウは地球人は宇宙人のトカゲ星人たちが人工的に生み出したトカゲ星が滅ぶと分かった数億年前に 地球が移住先に選ばれた数億年前にも一度地球に魂の器である体を作ろうとしたが失敗したと衝撃の告白をしましたこれまでのお話でテウは恐竜も地球人も宇宙人のトカゲ星人たちが人工的に生み出した。 恐竜はトカゲ性の遺伝子を使ったが魂の器にはならず失敗した失敗の理由は宇宙の仕組みと恐竜の思念が遺伝子に与えた影響だったと衝撃の告白をしましたこれまでのお話でテウは恐竜も地球人も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 これまでのお話でテウは恐竜も地球人も宇宙人のトカゲ星人たちが人工的に生み出した恐竜はトカゲ星の遺伝子を使ったが魂の器にはならず失敗したトカゲ星人は手に負えなくなった恐竜を宇宙の特殊部隊である宇宙連合に何とかしてと依頼したそしてその結果隕石が落とされた と衝撃の事実を語りました。